次は行列連達ですけども。行列伝達はですね、N00、N01、N10、N1 とか、こういうふうに、まあ、普通、それ以上2つ書きますよね。それが、ここの角度で書いてあると思えばいいので、ね、まあ、この一つ一つの値は 2×2 の行列でこういうふうに書けるわけなので、 え、足し算とかの書き方は、まあ、M と N を持ってきて、それで普通に足し算するとか、引き算するとか。で、えー、掛け算はね、えー、まあ、こうかけるっていうやつを普通に作ればいいわけです。トランスポーズは、まあ、トランスポーズって言いますけども、えー、逆行列は比べるの交付金を迫る。まあ、行列引く分の交付金をね。こ、ね、の D というのは行列引くの値です。 で、えー、まあ、もっと、これ 2×2 なんでこれでいいんですけども、もっと多くなるとループとかあってますけ2から、2×2 ならこれぐらいでもできますっていうことね。実際に動かした例があります。で、えー、逆行列とかがあるので、例えば、こういう方程式を行列で表して、で、行列で表した状態で、これの逆行列をこっちからかけると、 えー、こっち側に解が出てくるので、えー、この解はこうですよ、というふうにして、方程式をとこのに使うこともできます。まあ、これはまた別の科目でやることになると思いますけども、比較的簡単にこういうことができるというのは覚えておくといいかもしれません。次は再帰関数です。えー、まあ、えー、基本的な練習は全部この通りやればできるので、まあ、それを見てみましょう。 n の解乗は n が0のときは1で、そうじゃなければ n かけるファクト n-1 マこれがだから再起呼び出して、えー、自分自身を呼び出す、ね。で、ヒボナッチ数列の場合には n が2よりも小さければ1で、そうじゃなければ n-1 マと n-1 マ両方のヒボナッチ数列を足せばいい。ね、コンビネーションも、まあ角度より r が0か r が n だったらば1で、そうじゃなければ n-1r と n-1r-1 のコンビネーションを呼び出して足せばいい。最後の西方の表現なんですけども、n が0だったら0だったら1くらいですね。で、そうじゃない場合はもっと大くいんですけども、奇数か偶数かで分かれて、偶数だったら n を切り捨て割れない点 で, であったの表現の後ろに0をつけばいいで、ね。で、 奇数だったらば、0の代わりに1をつければよい。まあそういうふうにして、最適に定義すれば、そのまま動くことができます。一応、動いている様子もここに書いてあります。次は、順列ですね。順列はですね、全部の要素を組み合わせるというのは前回あった方法でいいんですけども、その時に重複を除く。そうするとですね、 パーム A、A の順列を次々に出力するというときに、まあ、最適な手続きはこっち側でもっとパラメータの多いパーム1で使ったんですね、A の配列の長さと、A そのものと、こっち側の空っぽのやつに後ろにこうくっつけていって、文字列などに来ると。そういうふうに3つ渡して呼び出します。呼ばれた方ではですね、N が0だったら、この B をプリントするだけ。 これは前の文字列と変わらないですね。それから、えー、それで仕事終わりですから、ルターンエンド。上の時はここから来ないですね。それから、a.1 インデックス o i a を順番に、えー、i を a の範囲で変えながら、a の i1 Nil だったら、この数字はもう b に追加するのに使ってしまったので、えー、next というのは次の周回に進むという指です。 で、2るじゃない場合は数字なので、b.push, a の i 番目なんですけども、この a の i 番目の数字を今プッシュしたということは、この先の数字を作るときには、a の i 番目は使っちゃいけないんですねで。そこで、a の番目を2るにします。それから、自分自身を再起を出して、n は1個減らし、で、えー、a と b はそのまま渡す。で、これが終わったらですね、 今、えー、この自分の担当の A の I 番目は今プッシュしたんですけども、えー、そしてこれを2にしたんですけども、それを元に戻さないといけない。というのは、また別の用途で別の場所で同じ数字を使うかもしれない。戻すにはですね、A の I 番目にこの数字を戻せばいいんですけども、A の I 番目に B 点ポップ。ポップというのはプッシュの反対で、A の I 番目に入れといた後、最後の値を持ってくるので、それで元に戻せるわけです。 実際に動かすときに、パーム123っていうと、えー、列するということができます。まあ、これをもとにしてアナログラムとかを作ることも、まあ、できますね。